視力においてピントが合わないと見えづらくなるように聴力にもピントがありこれが合わないと聞こえづらくなります耳のピントを合わせて聞きたい音をクリアにだから笑える大切な人とのコミュニケーションをどんな場所でも聞き取りたい相手の声に集中できる独自開発した最新テクノロジーで耳のピントを合わせ聞く力を向上させるワイヤレス使用エイブレイドご紹介します じゃおーおお本番本番本行きますきますごいおぉすごいカメラ OK! 音 OK! 役所 OK! よーいスタートどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督です その前にちょっと小話を日本人の10人に1人が難聴者うち65歳以上の 58% が老人性難聴と呼ばれております医学が進歩している日本では平均寿命が伸びた結果高齢化に伴い年々難聴者が増加する傾向にあります多くの難聴者が存在するにもかかわらず補聴器を利用している方は約 14%。先進国の中でも最も補聴器が浸透しておりません。理由は様々です。調整が煩わしい。音の聞こえ方が機械的。高額な商品で手が出せない。そんな理由が挙げられております。問題視される認知症のきっかけ。耳が遠くなるだけで会話の頻度が減る。脳を使うことが減少します。難聴は調査結果によると認知症を引き起こす一つの要因とも示唆されております。 補聴または今回紹介する主音機で予防できる可能性がございます<音楽>こちらがですね商品届きましたので開封していきたいと思います世界新基準裏側はこのような形となっておりますスライドさせる形式となっておりますおお高級感が漂いますよいきますじゃんおおこちらが耳につけるイヤホンの部分となっております そしてこちらコード USB の端子となっておりまーすあ嬉しいですね耳のサイズに合わせたヤーピースが3点入っております はいそして、保証書とこちらが注意事項。バッテリー持続時間約10時間ですね。充電は約 1.5 時間となっております。取扱い説明書。はい。イラストもカラーでですね、とてもわかりやすいですね。で、もう1枚はカスタマイズ専用のものとなっております。 取り出ししてみましたエエイイブルエイドです充電方法なんですが差し込み口のところにこちらを差し込みましてはいこちらで充電されるという仕様となっております今モバイバルバッテリーがあるのでこちらにセはいこちらですね今赤くなっておりますが充電中のサインとなっておりますで充電が終わりましたらこちらが緑色に切り替わりますエイブルエイド装着方法なんですがこの耳のところにですね R と L と書いてあるので、まあ、リアが右ですねこういう感じで これを首にかけますそして片方ずつ装着をします帽子と髪の毛が邪魔だなあま右、あ、にかけてかつ右におおあフィットしますねこうつけますこんな感じになりますこういう風につくことによって落とす心配がないのは個人的に嬉しいですこのロゴを水平にするので、まあ、こんな感じかなあかなりフィット感ありますねちょっと一旦外します右の方にですねこちらの電源ボタンですねを長押 し, します1秒間長押 し, します はい緑のランプがつきました電源を消したいときはですね長押ししますとはいランプが消えました初フイブレードおおんだこれすごいあこれはすごい綺麗に声だけが抽出されて聞こえているという大人称ですなんかこの髪の音もああいいですね その他にも、タンズフリーですね。こうやって電話しなくても、イヤホンで会話することができます。そしてこちらなんですけども、QR コードがあるので、この後紹介する専用アプリ、入れることができますので、早速ですね、こちらの初期設定をやっていきたいと思います。ありました。こちらに入りましたので、起動します。はい、というわけでですね、セットできました。電源入れます。で、6秒間長押します。お願いします。Bluetooth ペアリングと出ました。あ来ました !A ブレイド。こちらをタップします。接続済み。 超力テストやっていきたいと思います。さあうまくできるのでしょうか。超、えー、力テスト。あ、聞こえる聞こえる聞こえた聞こえた。聞こえた バランス確認ときましたこれは普通です、ね、聞こえ方登録というわけでこちらレストラン電車居酒屋コンサートカフェその他というものができますね自分の声の反響を抑えるこれが1 i will i will i will 聞こえる範囲ですね普通に前方の人の会話を聞きたい時はこれを押していただきますと OK ですね 女性の声が聞こえなかったらもうプラスにしてみたいな感じで設定することができますとはいではですねこういった形でですねエイブルエイド EQ のですねアプリを設定することでその人に合った耳の使い方をすることができます今回ですねピックアップしたエイブルエイドおすすめ3選特徴を紹介していきたいと思います一つ目国産メーカー外部評価について2つ目耳のピントを合わせる独自機能 三つ目自分に合わせて最適化できるアプリ早速一つ目からやっていきたいと思います。国産メーカー外部評価について、エイブルエイドの開発者は全員難聴の家族を助けたいという熱い思いで作られた経緯がございます。友人との会話が減ってきた祖母を助けたい。レストランなどの賑やかな場所で大好きな友人との会話が聞こえず、ストレスを感じている母を助けたい。 片方の聴力が低下し会食で座る場所を気にするようになった父を助けたいそんなのでですね独自調査結果から求められた声3つ紹介したいと思います1つ目聞きたい声を選べること2つ目価格は3万円前後3つ目スマホで簡単調整できるはいというですね求められる声がですね全て備わったものこちらがエイブルエイドになっておりますそんなわけで、ね、ます 音色聴き心地を追求するために作られたエリスグリーのスピーカー国内で設計生産されておりますまた収音機市場音質満足度調査ナンバーワンエイブルエイドおすすめポイントその2耳のトとを合わせる優秀な独自機能が搭載こちらですね4つ紹介していきたいと思いますまずは1つ目最新の ノイサプレッサー技術によって雑音や機械音のさーっていう音ですね。そういったものを除去しつつ、目の前にいる相手の声を聞きやすくする機能。日本語に合わせて母音は小さく、聞こえにくいシーン、しとかさです。は大きく聞こえる設計になっております。単純にマイクで音を拾って大きくするのではなく、アルゴリズムを活用して出された名誉感にも注目してほしいものとなっております。ちなみに独自のアルゴリズムはこちら。 独自機能にコミュニケーションフォーカー4個の虫構性マイクを使用し特定方向以外のノイズを最大 99% カット人の声に集中できる機能となっております簡単に言うと 前方以外の音が相対的に小さくなりますこちらは独自の特許技術が用いられておりまして自分から1メートルから1 5メートルまでのタイミングする人の声にピントが合いますただ拾うというのではなく各マイクで拾った音の時間差を解析して角度を捉え人の周波数帯域のみをクリアに抽出して 例を挙げますとですね BGM が流れるカフェちょっとにやかなレストランそういった場所でも相手の声が聞き取りやすくなる機能となっております。 その3、わずか1分、自分に合わせて最適ができるアプリが優秀。人の顔や性格が、生産万別であるように、も、人の数だけ違いがございます。煩わしい調整は、スマホで簡単にできます。気になった時に、いつでも、どこでも、視覚的にわかりやすく、簡単操作で耳のピントを合わせることが可能ですえ。例を挙げますとですね、聞きたい音を上げたり、声のみを増強して、純粋に聞く力を向上させることができます。 その4アクティブノイズキャンセリーこちらは周囲の音を全体的に抑制させる効果がございます音に過敏だったり聴力に癒しを求めている方仕事に集中したい方また音楽を純粋に楽しみたい方にオフィスやカフェなど周りの恋や音が溢れる場所でも耳を休めることができます えその他にもですね機能がありますので紹介していきたいと思いますマイボイスキャンセリング自分の声の反響を抑制して対話に集中することができるハウリングキャンセリングハウリング音まあ耳障りな音ですね例えばマイクとかがあったらキーンっていうそういったノイズですねオートリミットどんな大きな音が入った場合でも最大100デシベルまで出力を抑えることができます通話音楽ワイヤレスイヤホンと同様にスマートフォンと Bluetooth 接続をすることによって音楽やハンズフリーツアー 楽しむことができます今紹介したものはですすねべてこのエイブルエイドに備わっております最後はですね自分に合わせて調整できるアプリが優秀最適な給放置を提供できるアプリエイブル EQ こちらスマホで簡単に設定電源を入れるだけで利用することができます、Able、eq はフォーカスの角度を前方から 360度までで場面に応じて複数段階切り替えることが可能ですエイブルエイドなんですが、エイブル EQ を利用しなくても使うことはできます。本体のみでも使えます。ただですね、エイブル EQ を併用することで、さらに個人の聴力に合わせて最適化することができます。ちなみに、エイブル EQ、世界で画期的なスマホアプリとなっております。一般的にはですね、市販イヤホンと自社商品、どちらも使用できるスマホアプリは、今現在、こちらしかございません。小さなベンチャー企業の 思いとと技術から生ままれたアプリとなっておりますちなみになんですけども iPhone にも補聴機能がございまして iPhone の補聴機能にないものをて3つ紹介しますと簡単な操作で聴力テストができ聴力はいつでも確認することができる聴力に合わせて音質音量を自動調整することができる一部のハウリングを抑制することができるというのが ABLEQ ではできてしまいます。 きまして独自機能独自テストアプリ内で簡単な聴力テストをするだけで視聴者の聴力に合わせて自動調整されますこれがたった1分でできますできることを簡単に紹介していきたいと思います集音え聞こえ方のカスタマイズこちらですね、アプリ内の聴力テストその結果を機械に反映することで自分に合わせた最適な聞き心地を作ることができます例えば、ね、レストラン専用の設定ですとか映画館専用の設定も加えております聴力管理聴力テストを実施した約3年分 のデータをアプリに保存することができてその張力を目で見て確認することが可能となっております続いてフォーカス機能フォーカス機能の強弱を調整することができますマイク点検そのままですねエイブルエイドのマイク状態を点検することができます修理や取り替えが必要な場合お知らせする機能となっております はい。というわけでですね、エイブルエイド、おすすめの機能、ポイントなどをですね、語らせていただきました。必要な時だけに、聞こえやすくしてほしい。それもね、気軽に、手軽に、新型コミュニケーションデバイス、ワイヤレス使用機、エイブルエイド、紹介させていただきました。この商品はですね、難聴者、多く存在しています。高齢者に向けた商品ではありますが、若者、爆音で音楽を聴いてしまい、耳の細胞をですね、傷つけてしまった、イヤホン難聴者、という方もですね、中にはおられますので、そういった方にもおすすめな商品となっております。 電源を入ればすぐ使えるところこの商品全国の家電量販店でも販売しておりまして実際に視聴期も設置している店舗もございますちなみにですねエイブルエイドこちらをで見ていただきたいのですがこちらですねロゴが A ではなくアルファになっていることに気づきましたかこちらはですねフリークルのコーポレートビジョンアウトオブフィクション音声の領域で実現する意思を込めてプラス アルファもっとこんな機能が欲しいという声が明るい未来のプラスアルファに応え続けたいという思いが込められたアルファとなっております。ちなみにこのエイブルエイド、エイブルシリーズというものがありまして、こういったものがございます。このオーディオグラスとかね、監督のこのガジェット精神がくすぐりました。というわけ で, ですね、聞き取りたい相手の声に集中できる、独自開発した音声テクノロジーで耳のピントを合わせ、聞く力を向上させてくれるワイヤレス使音機。こちら。 エイブルエイドおすすめです。こちらの商品気になった方はですね、この動画の概要欄に専用サイトを貼っておりますので、ぜひご覧ください。このチャンネルではですね、気になるガジェットをですね、もう徹底的に調べまして、まわ、あ、かりやすく紹介しているチャンネルとなっております。もしですね、日々だなっていう方ですね、ぜひともチャンネル登録をしていただけますとありがたいと思います。では、また次の動画で会いましょう。独自開発した財運約 この辺から周りとの会話のきっかけ、えー、脳を使う独自教育多数その周り個人の聴力に合わせて誰か人人としてたかしゃべって喋<笑> し, しゃべりませんでした